キャいャキャキャキャキちょっと待って元気 い, いからねほれほれ、はああ元気からあるからねどこどこの人団地団 地, ど団地どこの向こううんあここの頃あんまり向こう行ってねえもんね今朝行ってるんだ暑いから朝早く行ってるんだねえ前時々エイクと遊んでくれた うん、だいぶ前かい、うんうん、ほら行くあの男の子が死んよかまないから、ね、撫でてやると静かになるんだよねお座り行 お, お座 り, 行 お, 座りお座りってね、うん、お座りさせたことある前う ん, ん うん、あるうん。ねえゆくのお友達が今日来てくれたのもなゆくのお友達がわざわざピンポーンって鳴らして来てくれたのもな<笑>なピンポーンってねゆく来てくれたんだよゆくいいね押さえおしといてうんおしゃてるよ平気ですたんかまないよとりあこあんた首を押さえて首輪押さえてごらん首輪首輪をうん でちょっとなでてから今毛抜けてきたねほぼくぼボクちゃんもちょっとなでて、うん、<笑>大丈夫だよえっなでてれば静かになってるから大丈夫私は久しぶりに行って触った触っあかわいいねえいっかいかいかいい3人にみんな触ったなえっびっくりなびした3人に触ってもらってな 前何夕方あったか、うん、夕方なんか56人が一緒にわーッとみんなエクロ遊んだ時ううん、うんうん、<笑><こ><笑>大きくなった大きくなったのなもうもうすぐね3歳だよえっ、ー、今日8月のね8月の27日でね3歳なんだよ、うん、これって柴県これ北海道県って言うんだよ北海道県、えー <笑>うん北海道から来たんだよ、えー、北海道から飛行機で来たんだよこのエクは飛 行, 飛行機ね飛行機 安, 安いんだよ飛行機ね三千円で乗れるんだよ犬はちょっと待ってちょっと待ってエク